今回の授業の内容です前回の授業の際にその除算に関するいくつかの計算量の見積もりに関する説明が先送りになっておりましたそこで今回は除算の計算量それからユークリッド誤助法もしくは核兆ユークリッド誤助法の計算量そして中国需要法の計算量の見積もりについて説明したいと思います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 まあこれをおあのラジオで評価しますとラジオの K マイナス M と評価することができます。でえそのステップ二のその下のステップの A ですねステップ A はあの代入分だけですのでまあ今回の計算量の見積もりにはあの影響はありません。そしてえステップ二の B ですがここであの変数 J に関するうんと繰り返しが行われております。